よっこいつああこの鏡なかなか上腕に時きにくるわねお疲れ様ですキャサリンさんご協力ありがとうございましたあとすみませんせっかく扉がなくなるイリュージョンを手伝ってもらったのについ興味のってしまって 外にに出る前二人ともやってしまいまいしたもう仕方ないわねあの鏡重かったのよすみません。なんて<笑>冗談よだってどうせ私ゾンビだし出番があってもぐ、まあ、らいしかセリフないでしょ気にしなくていいわよ ありがとうございます。ミイラ男さんにもトリックアートって言うんでしたっけ？あの無限回廊の絵のお礼をよろしくお伝えしておいてください。<笑>任せてちゃんとダーリンに伝えておくわ。お疲れ。あ、お菊さんこんばんは。お疲れ様です。 ジェイさんこんばんはあさださんこんばんは今日もお菊さんのところにいるんですねずっともだから<笑>仲がいいですね花子もいるので、なんだ魔法使いさんか花子ちゃん僕にだけ当たりきつくない ていうか、トイレから出られないんじゃなかったっけ花輪くんを置いてきた、なの花輪くんあははそれにしても J さん、いっそおさん、だけ謎の執事役なかなか堂に入ってて、いい演技だったわよ本当ですかありがとうございます照れてしまいますね 12で魔法使い<笑> 魔法使いって一体何のことなのかしらあーなんかネット上の都市伝説の一つで30歳まで童貞だと魔法使いになれて40歳で妖精になれるって話よ。え 写真が筆下ろししてあげるわよすみませんキャサリンさん俺初めては夜景の綺麗なホテルでフレンチを食べた後に彼女と童貞の妄想なの<笑>あらそういえば今日はベートーベンさんがいないみたいだけどどうしちゃったのかしらあ 気配薬を探す旅に出るから探さないでください。ってビデオレターを置いて出て行ったみたい。肖像画はシューベルトさんに代役頼んだからってんこれ？やっほーわし旅に出ます。イエーイ死んでては入る気配薬を探しに行ってきまーす。 探さないでください。から元気だね。から元気ね。おっちゃんベトーベのおじいちゃんごめんなの。